こんにちは今回はシマトネリコの剪定についてお話ししたいと思います。シマトネリコについては以前にも動画をアップしたことがありますが今回はもしご自分で切られる場合の注意点などについて触れたいと思います。と申しますのも近年この木はいろいろなお宅で目にすることが多くなりました。安価で手軽に植えられて 和風にも洋風にも使える木なので人気が出たのだと思いますけれどもとにかく成長の早い木なのでどこのお宅でも大きくなりすぎて持て余しているのではないかと思います我々植木屋からしても切るたびに大量のゴミが出るのでややうんざりしてしまいます材が柔らかくて切りやすい木でもありますし切る前と切った後のさっぱり感が断然違いますので ある意味お金の取りやすい木であることは間違いないのですが反面植木屋の技量が反映できないというかどのように切っても次の時にはわっさりしてしまっているのでなんとなく張り合いのない木でもありますさて今このバックで流していた早送りの剪定動画については後ほどまた見ていただくとして素人の方が陥りやすい 悪いいいい剪定例についてお話ししたいと思います切りやすいところで適当に切ってしまうとその枝は枯れ込んでしまうかあるいは予期せぬところ望まないところから無数に芽を吹かしてしまうことになります。 枝分かれの部分できちんとコジットに切れば少し太い枝でもカルスが巻いて木が傷みにくいですし余計な芽が吹きません素人切りをすると余計なところから芽が出て木を余計に茂らしてしまいます不本意に出てきた枝はどれも使えようがありません このようにごちゃごちゃになった枝を整理したり切り直したりすると余計な手間がかかります植木屋に余計な作業をさせるのはお金ももったいないですし植木屋のモチベーションも下がります整理して切り直すとこのようになります余計な切り口が増えて木も傷みます 頑張って切り直してもこれが限界です格好良くはなりませんここから先は冒頭で流していたシマトネリコの剪定について流していきたいと思います次回の手入れが今回より少しでも楽になるように また枝の出方をこじらせないようにそのような切り方について参考になればと思いますとその前にこの剪定から3ヶ月後の様子を見ていただきましょう断頭のせいか2月の末でもうこのような芽が出ています注目していただきたいのはこの芽の位置と数です芽が吹かないように切るということはできませんが 予期せぬところから吹いているわけではありませんねまた元気にこの木は茂っていくのでしょうけれども想定内の範囲なら致し方ないでしょう このままおとなしくしてくれているといいんですけれども木も茂るのが仕事ですから仕方ありませんねそれではこの3ヶ月前の剪定の様子をご覧ください 北側半分が終わったところですすでに大量の剪定ゴミが出ていますここから先は普通の基本剪定ですので 解説はいらないですかね立ち枝や逆さ枝などのいわゆる意味枝を取りながら方向の良い枝先を残していくというようなやり方ですあとは枝分かれの角度をあまり鈍角に作らないというのがすっきり見せるコツでしょうかこの先は約9分ぐらいですお時間のある方はご覧くださいご視聴ありがとうございました